大家好我是 You 这次带大家搭新干线到名古屋小旅行哦因为最近日本国内有 GoTo 国内旅游补助所以这次的旅费想快要一半了跟着我出发吧 我前要确认一下椅子上有没有遺漏自己的东西哦这次入住的旅馆是从明古屋车站走路大约五分钟就可以抵達然后当天在入住旅馆的时候还不知道这小毒液是用脚踩真的很傻 一定要按终于找到我的房间啦这是一间一星级的商务旅馆虽然很小但一个人住大概感觉设备都蛮齐全的 あれれれ<笑>めっちゃ久しぶ り, 久しぶりやばいえ食べたの、うん、ょょドリンク付きで150円。 そうとか、ううドリンンク台で、ででで円増やすししたら、ななななるラののははいい、はいいい、い, レー目がいあ、私の方がかいいねこれ<笑><んで><笑>かかかダスがががんんん目目目違違怪変なやつこれが。 <笑>ほんまによかってさ<笑>何見てるの<笑>お前覗いてるじゃん覗いてるだろおね<笑>確かに待ってる<笑>君化粧濃いよ<笑>持ってないよホントに持ってないもしかして日本ほれたのこのおねえに好き<笑>、うん、になった<笑>ーマジ<笑> <笑> 受, け 受, けおお 受, け受ける、受ける。大津館の。通り。におる。お。いけるいける。あの、やだ。無理。無理やり。無理無理。これ何？小部屋さん。セカンドハンド。 あ、ハ残れ超安い見てみよう、うん、じゃあ美穂はこんな感じ人少ないの道がめちゃくちゃでもさ商品はね売り上げな<笑>おはようおはようおはようおはようおはようお え、かっこいいこれにしようこれにしようえ、これが神社やばくないなんか上演の時間もあるけど ッとか水が出たりするんですあれきじゃあどちらも入ってみようか。<笑>あれ、何<笑> 何してるの？お前？私は散歩してる？邪魔しないです。<笑> れこでなんか疲れた<笑>